皆さんの中で印象に残っているイベントってあったりししますでしょうかあ私、チアが最近 の,、うん、なんかあのいちかちゃん、わりと表現者なので率先、うん、してこう、うん、私、できるってやってる感じが、うん、いちかちゃんっぽさ出てていいなって思いながらやってました。うんえーうん ややばいマジでやばいと思ってたさんで、今日ぶっ飛ばしすぎていませんかやがる<笑>さっきはギリギリまでお弁当食べてるからだよ。違う、違う、違う、今ずーっとなんかそのチアの話をするときはなちゃんが私の目を見てなんか話してくれて て,、うん、てあすごい、今私最善 ゼ, ゼロズレなんだなと思って。<笑>な<んか><笑>お宅の 見て、良くすぎて笑っちゃったんですけど。す良なんか、笑っちゃった。<笑><笑>いつすごくなってそこ何なの。なんだろう。やめてくれよ、最低とか。<笑>すごかったよね、今見えてた。見えてた。同意を求めないでよ。見えてた。見えてた。で<笑><笑><笑>も、まあ、でも、<笑><笑><笑>でも私の目を見てたけど。<笑>あの、厄介してあげてたけど、厄介にして。ごめんなさい、なんか。いや、もうめちゃめちゃ面白かったんで。大丈夫なんですけど。も それほどなしじゃ、もしないで。